えー、こんにちは黒田和義です。えー君でーすはいえー、今日はですね「あのめみの人」あれめちゃくちゃあのー、たくさん見ていただいたんであのリズムパターンってあんまりないですよね。こうハイハットって今の j p o p の主流って全部裏拍じゃないですかこの方がビートがこうアップビートがこう上に上がるんで、えー、非常にこうかっこいいというかね。えー まあクラブサウンドな感じがするんですけど昔はオープン表オープンって意外とあってふっと僕思い出したのはあのマリーナ・ショウさんの、えー「ストリート・ウォーキング・ウーマン」っていう曲ですね「タッツクチャンチャンタッツクチャンチャン」っ, ー っ, ーっていうのを菅沼さんはよく「桜桜って言ってる「トンツクチャンツク」とこうこういうビート4 か, 4から1に行くビート。 こういうハイハイこういういビートをよく使ってましたよねなのでこれが最初のこの、えー、イントロとか、えー、あインタリュードとかのパターンになるんですね。 もうパターン自体はなんか本当にえに、ー、3つしか使ってないんだけどこの切り替えが非常にかっこいいんですこれハービー・メイソンなんですけどハービー・メイソンこの時もトップドラマーですからも う, もう素晴らしいドラマーですねこの時にこの最初の頭のところで結構マリアショーが早口で歌うところがあるんですけどここのところでハイハットをオープンにしてサンバキックなんですよでえっ、ー、と「立たした」 こういういこれ呼び込みですここですす、ね、ここここねスニアに戻るところがねスニアスニアに戻るところがタムに上がってて裏から表スニアにいっててジャッジャッジャッっていうのをハイハットで決めてでここからスイングのフィルャンャンャンャンャンャンタラッタッタッタッタッタッタッタッタッ っリズパターンやるんですよ。めちゃくちゃすごくないですか、マメちゃん。マちゃん。めちゃくちゃすごくないですか。これが、えー、ふと思いついたんで、あ、恵みの人ってこういうこの当時のビートなんだな。マメちゃんお座りしててね。はい。足二本ね、うん。ものすごいこのた。 頭乗りなこのビートなんだけどこうちゃんと弾んでてかっこいいみたいなこのそういったウォーキングウーマンもトンツクタンツクーこうジイーブンのお座りしててねお座りしてて待てイーブンのさ えー、こうビートなんだけどちょっとこうレードバックしてシャッフルスイングしてる感じでここはもう完全に大きくスイングする感じハーフでスイングする感じでこういうところは全部16でもリズムパターンずっとこれしかこの3種類しかやってないけどめちゃくちゃかっこいいんですねもう完璧に音楽を制してるって感じで素晴らしい演奏ですねなので「恵みの人のリズムパターンってこの当時のサウンドとしては結構普通だったんじゃないかなだから斬新って今聞くと斬新だけどこの当時からするダンスミュージックの中では普通のリズムだったんじゃないかな ないかなっていう考察でございました。えー、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。マミちゃんどうだった？マミちゃんどうだった？マミちゃんどうだった？どうだった？バイバイ。バイバイ。